もし、セクシーな下着がベッドの上に置いてあったら、どんな反応するのかプレゼントがあるの何俺の趣味でさ。いいよ、翔ちゃん履きたかった。ええー、ぇどうしよう。さあ、始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。 はい。一人で撮っているということは、今回も、しょうちゃんにドッキリを仕掛けたいと思いまーすイエーイはい。というわけでですね、今回も、しょうちゃんを驚かせたいと思うんですけれども、今回はですね、もし、セクシーな下着がベッドの上に置いてあったら、どんな反応するのかを見ていきたいと思います終了はい。というわけでですね、買ってきましたー このセクシーな赤いティーバッグ。これドンキで買ってきたんですけども、めちゃくちゃ恥ずかしかった、これ買うの。このですね、派手派手なティーバッグがベッドの上にあったら、どんな反応するのか見ていきたいと思います。今ですね、翔ちゃんはちょっと銀行に行ってくるとか言って、出かけているので。えーっと、どうだな。この布団の はい。というわけでですね。布団のギリギリのところ、なんか見えるか見えないかくらいのところに置いといてみたいと思います。これ、色が派手だからすぐ分かりそうな気がするな。よし。こんな感じでちょっと置いておきたいと思いまーす。ひょうにょうあ、おかえりー。混んでたうんうんうん。そんなことない。うん。そちょっと俺取りに行ってくるね。行ってらし トイレに入ってるうちにですねたぶん翔太はベッドの上のあのセクシーパンツに気付くと思うのでどんな反応してるのか楽しみでーすは<タッ><タッ> あ, あ気持ちいい。 やっば<笑>やーばい何これへえこんなの履くの<笑>やっばやっべえな終了あーすっきりした何寝るの な何寝るの？起きて。起きて。プレゼントがあるの。何？何どうしたのそれ？俺の趣味でさ。<笑>俺の趣味なんだけどいかが？い<笑>い何趣味ってどういうこと？どうしたのこれ？え？しょうちゃんに履いてもらおうかなと思ってた。なんで匂い嗅いでんの？まだ使ってないんだ。使ってな。うーんだって普段こんなの履かないでゃん。 そうだよね、だからさあえ誰のって思ってあ誰のじゃないでしょいいじゃんおしゃれ<笑><笑>おしゃれじゃんそういうのさうん好きだっけえ嫌いじゃないけど別にいいんじゃないいいと思うよえ何俺にってこといいよ翔ちゃん履きたかったはいええーどうしよう普段履いた方がいい いい、任せるよなんで急にそんなさあこういうの履いてってなるわけどういう心境<笑><笑>どういう心境なの<笑>どういう心境も何も、うん、ちょっと履いてもらおう か, ななんかそういう気分ってこと<笑>そういう気分ではないけどう、ね、そういう気分ではないけどあたまにはいいかな俺が履けばいいのそうそうそうそうったじゃあ履くね今からじゃあ履 え違うのえ、<笑>そういうことじゃないのいや履いていいよじゃあシャワー浴びておいでなんでだよ<笑>え違うのニョどうよこういうやつえいいんじゃないこういうパンツいいのいいと思う履きたい履かない<笑><笑>履かないよ履かないなんか落ち着かなそうじゃないいいじゃんじゃあしょうちゃん履いてくださいうんオッケーはいというわけでてってれー はーい。モニタリングしておりました。あそこそこ。んうーん。<笑><笑><笑>はい。というわけですね。<笑>はいえー、今回のドッキリは、もしベッドの上に、普段履かないさ、セクシー下着が置いてあったらどんな反応するか、うん、ドッキリー。<笑> どんなな反応してたのえ、なんか別にいいんじゃないってって受け入れちゃった<笑><笑>別にえ、どっちが履くと思ったのえ、なんかそういう趣味あるんだって思ったあ俺がうんあなるほどね知らなかったなーって思ったあーでもまあいいじゃんみたいなうん別に大丈夫<笑><笑>受け入れますけどもうーんいやーなかなかじゃないこれいいんじゃないかなーって思ってさじゃあ今度履こうかうんもう絵はしない俺多分。<笑> <笑>いやー落ち着かないだろうな、うん、これドンキで買ってきたんだけどさ、はい、はっはっはマジで恥ずかしくて<笑><笑><笑>えー、いいじゃん、ね、いいじゃんしかもさ、うん、女性の店員さんだったからさこういうの履くんだって思われるんだろうなと思ってさ、はいはいと思、はい、うけどねちょっと、うん、まあ履かないだろうけど<笑><笑><笑> はい、はい。というわけでですね、うん、今回のドッキリいかがだったでしょうか楽しんでいただけましたでしょうかはい。楽しみます。<笑><笑>はい。というわけでですね、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。ますはいは気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ンますインスタ、ツイッター、ティクトクもお 願, お願いします。ではまた。またウルトラマンみたいじゃない<笑><笑><笑> やばい言われちゃう、ね、三, 三角筋みたいなのうん。<笑>変態仮面。うん